どんな気分動物の気分お入口が見えた<笑>動物の気分って何<笑>動物の 見に行くんだよねじゃあ、うん、コアラの思い出コアラの思い出、うん、あのね抱っこするときにね、うん、ギュッって抱きしめてくれるのつかんでくれるのそうそう赤ちゃん名前はパンプキンっていうあの、<笑>コアラだったよねうんパンプキン、うん、かわいいねまたあの、ね、動物園に来たいねコアラなんか 懐かしい。うん。目の前はね、でっかいサイ。あ、消えてる。こういう時に限って消えるんだよね。はい、また悪いことするから。普段の行いが悪いからね。普段の行い悪いからね。うん。あ、一個にしないと。悪い子だから、無理しなくていいよ。あ、そう？はい。よかった。<笑><笑> です。コアラがいつも食べてる。ユーカリ。それね、さも食べて毒入りの葉っぱです。殺したい気満々でね。いや、これは白鳥白鳥そうじゃない。これは白雪姫のお母さんの命令です。白鳥姫ね。そうそ う, そう、白鳥白鳥じゃないよ<笑>。白雪ですよ。<笑> 白雪姫の<笑>これ ね, 引っかかるこれね確実に白雪姫のお母さんに怒られるよ、うん、お父さんはどこに行ったお父さんは多分、うん、ゲイと浮気してると思います誰と浮気ゲイのボーイフレンドと<笑>浮気してると思います<笑>クレーム来るからやめよう<笑>大丈夫です<笑>はい わらびです。らわらび見えますかね後ろ。後でまた皆さんにって後でまた皆さんに見せますわらびって言ったらわらび餅を燃えた言うと思った絶対言うと思った <笑>, 笑ってくれたねうんはいよかったクレームはこちらまでお願いしますはい。<笑> 繁殖する鳥です。単調。まあ日本の象徴の鳥ね。そうそう。うん、なんか将来機会があれば北海道に行って冬の時に北海道に行ってあのたくさん単調見てみたいなと思います。でも北海道の冬無理でしょリチャード。多分死ぬと思います。行<笑>、うん、けれないと思います。<笑>頭が赤いから綺麗だなと思います。うん、うん、綺麗だよね、うん。はい。 ここは温室です暑いっすちょっと暑いね。ね。何がいますかちょちょ、うん ちょちょ大好きね。あ、こ, こも。おいいね、お、こっちいっぱいいるよ。ちょちょ好きですか？はい、ちょちょ好きです。ちょちょがたくさんいます。そこに何かマの形してる袋に入ってるのネズミね、可愛 い, いね。可愛 い, いね。うん あっという間に時間が過ぎちゃいました。これから帰ります、はい。あっという間でしたね。うん。今日初めてここに来たんだけどね。はい、なんか気に入った動物とか印象に残っている動物？動物より昆虫です。蝶、う、々、ん、が大好きでした。うん。大好きでした。そう。大好きですよ。あ、でさっきの蝶々っていうところをね、すごく。 よかったです。初めてこんなにたくさんチョチョいたのを見たので、うん、テンション上がりましたそうだね、うんうんうん、でも温室だったからねちょっと暑かったな<笑>それは暖かいと言います<笑>、うん、<笑>暑かったっすそんなことないですよ、うんうん、意外とここ広くて大きいからね、うんうんうん、結構歩いたよね、うん、じゃあ、うん、サムは好きだったのは何でしたか、えー えっとねやっぱしチョチョかな、はい、昆虫<笑>はい、うん、なんかこう手をこうやって伸ばすとね止まってくれた、うんそうね、なんか子供に戻れる ね, ねああいうところ行くとねそうそうそう、うん、僕はチョはチョ好きでした好きでしたああ今は、うん、今も大好きですよチョ、うんうんうん。チョ夫人も好きです、うん、<笑>はいじゃあ今日の動画はこの辺ではい はいじゃあ今日はこの辺でまた次のライブかどうかでお会いしましょうねはい、はいうん、バイバーイはいバイバー イ, バ イ, バーイまたね